2月18日から22日は平野市用と高橋山が登場し、人気ハンバーガー店に弟子入り。こだわりのハンバーガーを作るため、ビーフ 100% のパティ作りに挑戦した。ひき肉を混ぜ合わせるだけ。と思われがちなパティだが、 今回挑戦するのは大きな肉の塊をカット矢印脂身を手作業で作ぎを落とす矢印部位ごとに切り方を変えて食べやすくカット矢印ミンチにした筋肉をつなぎにして混ぜ合わせる矢印形を整えるという超こだわりの工程で作るパティだ。作業するときは肉のことを考え。 冬でも部屋の温度を19度に設定するほどのこだわりを見せる師匠は、肉が全ての生活を送っているという。すると平野は、俺らもファンが全ての生活なんでね、と高橋に向けてドヤ顔でコメントし、スタジオから失笑を買っていた。そんな中、平野は包丁をうまく使って、手際よく脂身を薄くそぎ落としていく。 時間が経つにつれて作業のスピードも速くなるなど意外な適性を見せていた。一方、高橋はあまり上手にできず思わず、はあから、とため息。平野からわかりやすくため息つくな。投資借りを受ける場面もあった。その後は二人で黙々と脂身を削ぎ落としていく作業が続いたのだが、ハンバーガーに肉必要なのかなそのくらい大変。 と平野が壊れ君に。それも、そのはず、この作業だけで、すでに2時間も経過していたのだ。そのため高橋の口は止まらず、母親と作るとき、30分ぐらいでできますけどね。と、師匠に向かって、失礼な一言を放ってしまい、再び平野が、どやかをすんな。何のこだわりもない奴が、と、叱責 平野に怒られてばかりの高橋だが、パティに味付けしないとわかると、調味料を入れても良くないですかそこ、こだわるんですね、とまたもや出現。これには、さすがの平野も、お前さ、師匠になんて口の聞き方してんだ。と真面目なトーンで説教されていたのだった。だが、いよいよ焼く前の最後の工程に入り、パティを成形するための、 型がある、と言って師匠が取り出したのは、まさかのチャーハン皿。皿の裏側にある高台という部分を使ってパティを成形していくというが、平野はびっくりした。こだわり 100% なのかと思ったから、と意外なアイテムの登場に驚き。とはいえ、これも師匠なりのこだわりのため、皿の裏側で肉をしっかり成形し、やっとのことでパティを完成させた。 高橋にツッコミを入れる部屋と文句を言いつつも楽しいと笑顔を浮かべていた高橋の姿を見てく君のお兄ちゃんカンタルやああ愛しい楽しそうなニコニコほっこり兄弟をずっと眺めていたい怒られている海ちゃんの弟感本当、紹介の兄弟感好きだなと癒やされていたファンが多かったようだ来週はいよいよ役校庭に入るというが